続いては、山形県東置賜郡高畑町より、ドラゴンヘアーズ絆の皆さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは。 はい、2回目のを踊らせていただきますあ同じ曲になりますが、えー、とこの曲は私たちの地元の小学生の生徒さんたちに募集を詩を募集しまして、えー、4年生から6年生までの高学年に一生説明もいいですから、ね、ということで作った、えー、思い出の曲ですのでまた踊らせていただきます。ではいきます構え マホロバタタハタ溢れる人情情緒豊かな魔法バ観戦自然と歴史の社の坊あやかれ踊れやドラゴンピアー からよろしくお願いします。<音楽><音楽> We'll right you